日本で働くことっていうシリーズを2つのビデオに分かれて始めたいと思います。今日のビデオなんですけれども、日本とフランスの違いについて話します。例えば、職場の環境とか、同僚の交流とか、そういうことについて話したいんですね。で、次のビデオなんですけれども、日本で面接を受けるときに特別なルールがありますね。 でジ自ンもそれを知らなくて友達に教えてもらいましたので次のビデオで特別なゲストを紹介してそれをみんなに教えたいと思いますだからそういうビデオを見逃さないようにぜひ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 知らない人へご紹介してもらっていいですかはい、こんにちは。皆さん、カホです。私は純日本人です。そしてですね、ジョアンさんとは実はハロートークから知り合いました。私は近くで英語ができる人を探してて、ジョアンさんも日本語を学んでいるということで、出会いました。それで私も YouTuber です。私の YouTube のチャンネルは、オファドンジャパニーズライフです。今日はよろしくお願いします。みんなぜひ、カホのチャンネルもチェックしてください。 簡単です。まず、求人サイトがあるんですけど、一番おすすめは Indeed です。Indeed は一番求人が多く載っています。私的な個人の、うん、ティープとしては、ジモティっていう地域コミュニティのサイト、例えば私が YouTube をしてます、YouTube の編集してくれる人を探してますってなった時に、掲示板みたいになってるので、求人してますって募集をネットからかけるとみんな見てくれるので、すごい小さい会社とかでも募集してるとこも多い 思うので私はお す, すめしますその後は日本では履歴書を書かなければなりません、ね、でこの履歴書っていうのは今はコンビニでも100均でもスーパーでも買えるので絶対に履歴書あと写真ですねこれを出すのは絶対重要です海外では、まあ、写真を使わなくてもいいだけど日本ではそんなに重要なの、うん、これが規定なのでこれがなかったら多分ヤバい人と思われますよね<笑> 直接に例えば庶民にある会社に行ったらそして応募してそれはそれしても大丈夫かな、はい、たまにいます、えー、そんなにまれにはあ見ないんですけどたまにいますただその方がやる気はあるなと思われるので私はいいかなと思います、うん、なるほど、はい、フランスでは同じように i n d ィ d というウェブサイトがあってで例えばパリスの中で働きたかったら、はい、どこら辺で働きたいそしてどんなタイプな仕事をやりたい それをすべてクリックして、うん、応募して、で、日本と同じように、履歴書、そして、letter of motivation、l e t t r motivation、なんかなんでそういう仕事をしたい、うん、それを書かないといけない。うんね、それが、うまくように言ったら、あとは面接、それもできたら、採用される。日本よりちょっと難しい。多分、日本と同じぐらい<笑>難しいかだ<笑> 日本は労働時間が多い国で有名ですね。4人に1人が労働時間が長い、労働時間が多いと言われています。私は今ある会社で働いていかせていただいてるんですけど、ちゃんと8時間で収まっています。私の友達、ちょっと芸能関係なんですけど、朝の5時、電車の始発に出て帰り終電。えぇ、ー たまに会社で寝るって言ってましたねで<笑> そ, そういう友達はなんか家族ないいないいますよ家族で暮らしてますでいるのに仕事で寝てるはい会社で寝てますありえないこれフランスでありえないですよ ね, ね他の私の知り合いもやっぱ朝の9時から夜中の12時とか、まあ、そういうのも全然ありえるので、うん、やっぱ日本ってすごい残業が多い国だなと思いますただ日本も最近そういう過労死とか 残業が多すぎるっていう社会問題になっているの で, なんで働き方改革っていうことで今はその働き方をもっとより良くすするための見直しがされていますなので企業によってはその5時6時になったらもう電気全部消すっていう会社も増えて。 それでもみんなを帰らせるっていう活動もしている企業さんも多いですフランスの場合は時間の概念が違うかもしれません仕事を始めるときにですね5分とか10分ぐらいの空気をする人もいますみんな全員そうじゃないんですけれどもまあそういう人いますで終わりのときに一番の面白いですけれども終わりときにみんな時間通りに帰ります日本では上司はまだ帰っていなかったらみんな帰れない場合ありますね でも、フランスではありえないです。絶対帰ります。もし仕事が18時に終わったら、18時に終わります。18時に帰ります。管理のところで15分前に仕事を終わる人もいます。だから、フランス人を怒らないように、 その人の仕事がほとんどそれぞれ終わったら、絶対みんな相談しないでくださいね。あの人、帰りたいかもしれませんね。仕事は生きるための方法です。すべての人生ではないんですから、死ぬほど仕事は大事と思われてないんです。で、仕事より家族の方が大事ですから、仕事が終わったら家に帰ります。友達に会います。 個人的な私の場合で言っちゃうと、私は基本仕事の人とは関わりはないです。おそらく、うん、日本人はあんまりないと思います。ただ、同期一緒にの時期に入った人とかは、やっぱり一緒の時期に入って辛い思いとか、達成したこととか、一緒に分かち合えることも多いので、そういう面ではプライベートで遊んだりすると思うんですけど、基本上下関係があるので、その上で上司と遊ぶとか、プライベートで食事に行くっていうのは、 厳しいですね。フランスはどうですかフランスではそういう職場の関係は簡単にさせている例えば、えー、上司に対して敬語を使わなくてもいいということは多いだからみんなは簡単に話してる簡単に交流してるで同僚より 人間として見られると思うんだからその同僚と飲みに行くとか遊びに行くとかそういう場合もあり得るでも仕事にこ だ, こだわってる人もいるからまあ人によってけどそんなに厳しくないだから恋人そうそう<笑>なんか仕事でああ職場恋愛という可能性もある<笑>あでも日本もありますよ職場恋愛、えー、はい、でその時、はい、みんな隠すはい隠します でしょ<笑>、うん、やっぱ日本はなんだ上司に気に入られたいとかっていう気持ちも強いので<笑>、うん、上司に気に入られるような行動をする辞めるははは同僚はあんまり い, い顔はしなのです「やめる」って言った後のこの1ヶ月間。 ですっごい気まずくないですか<笑>それも嫌でそうですね退職代行を頼む人もいると思いますなので次の日辞めたいってなっちゃうかもしれないです私も実際そうでしたので気まずいあんまりいいイメージはないと思いますフランスではもちろん女子に知らせるね1ヶ月前に手紙みたいな紙を書いて辞めるって知らせて。 でその1ヶ月の後で普通に辞めれる女子に関係はないなんかボスは OK とか OK じゃないに気にせずに辞める<笑>多分気にしてる人いるんだけど大体みんなは次どこに行く次何するという質問を聞いてけど自分の会社じゃないんだから、まあ、辞めたかったら辞めてみたいな感じで<笑>みんな 全然大丈夫と思うないこの動画は面白かったと思ったらいいねをしてくださいそしてもっとインタビューを見たかったらぜひぜひこのチャンネルに登録してくださいあっぴんと